としたメンバーの物語ですが、えー、今回は宮子役の、えー、上田さんのことを知るためのクイズに私たちが挑戦していきます、はいえー、上田さんの「は○○〇〇なものは?」というパーソナルなクイズに対して私たち3人は3つだけ「うん、イエスか「ノーで答えられる質問をしていき最終的に3人で1つの答えを決めます。うん、それを上田さんにぶつけて 正解かどうかを見つけて、<笑>正解かどうかを確かめるえーゲームゲームです。はい。はいで正解の場合はえ全員に美味しいお菓子を一つずつもらえることになっります。はい。それはなんと？じゃん！なんだ？すごい！でかい箱が出てきましたよ。でかい箱が出てきました、えー。箱てした け, どけてください。開けちゃいますよ。はい。はい。 すごいでっかいでっかいごこの高級なバーームクヘンがいたただまますので皆さん正解目指ししして頑張りましょうイイイイあ、はい、1回成功したら1切れ ちょっとあのこれは切っていただいて上田さんのことをね掘り葉掘り聞いていきたいと思います、うんはいはいはい、これをきりもっとミヤネと仲良くなっていきましょうほいはい、では早速やっていきたいと思います、うん、まずはお題を。 あの引いていきたいと思いますよ、うんうん、このボックスからねじゃあじゃ私が引いちゃっていいですか、うんうん、じゃいきまー す, しますじゃんあ落ちた、はい、<笑>じゃんえっ、ー、と私が好きなスイーツは何でしょう、えー、ー私はというのは上田さんのことですね上<笑><笑>はい<笑>ということ で, でえっ、ー、と上田さんにはえっ、ー、とちょっと その紙に書いていただきます。はい。え何だろう。私たちはちょっと質問を考えよう。うね、考える。y e か No かでしか答えられないような質問。スイーツ。うん。甘いやつってことね。スイーツってだいたい甘いがわり甘いやつのことでした、ね<笑>ねえー、溶けるか溶けないか。ずっ暗って痛いの。<笑> あるかもしれないああ溶けるか溶けないですね それはなんだだう、ねーえー、でもまじゃあ和か洋か決めましょう。 かんんんんななないいいいいいやつつ絵絵でででもももすよ描くくねじ、うんはい、じゃゃゃあ和歌謡歌で、うん、ああ個とと何聞聞聞一ままずてててみるお歌歌先ににどどったってことなん<笑>おっちう決りたこ質問してイエスかノーかでこっちかれエスか<笑>それは 洋菓子ですかかかか。はいいいいいああ<笑><笑><笑> Yes! Yes! Yes! Yes! どどどどどどうしよううううううしし<笑>しよよよよ柔らねりんさだじゃあ聞いて。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> できます、えー、その、えー、洋菓子は柔らかいですかえ悩むの硬、えー、<笑>い時もあるってこときもあるとは<笑>。 <笑>冷たい、赤、ジ ョ, ジョンかみたいな、あったかいか冷たいかあったかいか冷たい か, た か, い か, たいかじゃあそれいってみようそれは冷たいですか でも冷たい時も。あいとも<笑><笑>いえー、えー、どういうこと。えー、じゃ、えっ、ー、と、洋菓子で硬い時もある。あるまあ、どちらかというと、まあった か, かいもの。何。<笑>えー からあルフルーーマカロンエクレア日本酒とかの今コメントの中でお惜しいものありましたあるある 時間ないって言われたでもそのジャンルの何かが分からなくて私はえぇ、ーえー、何、えー、そんな細かいの分かれた の, たのえ、絵か絵 描, 絵描いたんですもんね絵 描, 絵描くんですか私もでもこの中に答えのジャンルはありましたジャンルジャンルって 何, 何笑喋 り, りすぎ喋りすぎケーキの中のジャンルと か, か あーおっかあー違う違うえーチョコ系で輝えー、っと、<笑>えっ と, にしとけばどううるいかに見えるかえらううこと<笑>えこれただの黒の物体なんだけど。<笑> え、で、これでいいでしょでも。それは絶対ないと思う、ま。それ、それぐらいですよ、でも。あ、<笑>そうするしかなかった。なんだと思う。思う え, え, え、え、こ, これ、出しちゃうよ、もう。もうん、いいよそ、はい、それしかない。はい、えっ、ー、と、三人が導き出した答えは。じゃん。チョコレート。<笑>すごい。なんか<笑>じゃあ、あ、じゃ、答えを。はい、上田さん、お願いします。答えはこちらです。 何それれれ何何それ何怖いよでですかごまですかかこ<笑>のチョコレートの中 の, あのボトルにいっぱい入ってるあ麦チョコあ違うよりももっとちっちゃいあの赤いパカパカの。あベビーベビーチョ そっかー。ス念さ。残念。ちょっと、ちょっと、一問目ですごい時間がかかりすぎて。バフクヘ食べれやばいやば い, やば い, や, ばいやばい。どんどん次行きたいと思います。次の問題は、私がもし声優じゃなかったらやってみたかった職業は何でしょう。えー、なるほど。はい。そうしましょう。そうしましょう。や っ, っ、えー、これもうなんだろうな。えー、難しいなぁ。難しい。 あじゃあ公 務, じゃ公務員かそうじゃないか。公務員かそうじゃないか。<笑>ええそれは公務員ですか。公職ってこと。公務員じゃなかった時の広さすごいなそ。<笑>そうだよね。<笑><笑>ああえーえー、難しいなだな。声優じゃなかったらなかったらさあみんなは声優じゃなかったら何やりたかった？なんかちっちゃい頃に。 ちっちゃい頃だっ た, 保 た, っ た, ややた、保育士さんになりたかった。あ、そうなんだ、うん。あ、マリアンヌはなんかあった？猫、猫になりたかったの？たかた<笑>すごいか子供らしい夢ですね。<笑>私は、うん、私はピアノの先生になりたかった。ちっちゃい頃からピアノやってたので、ねうんうんうん。あ、かけた。かけた。です。じゃあ、はい、みつ質問していこうか。えー、で、えーえー、やっぱり公務員か<笑>。 絞れ公務員ですよ公務員かなその職業は公務員ですか<笑> 総理大臣じゃないって、今コメントが<笑>。ええ、じゃあ、それは。人を相手にする仕事ですか。ああ。もう、も職人とか、そっち系かな。<笑><笑>どうしようか。また一つ。どうしたの。えーね あと一つ固定球かどうかだって固定球<笑><笑>。資格がいるかどうか。ああ。芸術系かどうか。ああ。芸術系そ。それは芸術系ですか。<笑>えー、えー。<笑>悩んでるん。芸術系の場合もある。 思い返してみたらさ冷たい時もあるとかさちょっとチョコベビー<笑><笑>全然冷い や, い や, いや<笑>せば冷てば冷れはもう個人的に言<笑><笑><笑>う公務員じゃなくて人を相手にしなくて芸術の要素も必要かもなん、えー、だろうなでも絵うまいからね、えー、なんか描く 格系とかでも、うん、場合もあるっていう言い方になりますけどね。場合もあるってなんだろうね。漫画家な場。場合？ああそか。芸術。実はさっき、うん、あの会話してる流れで、うん、答えがあったんですよ。えー、もしかしてこの三人の中のなりたかった。ぽ<笑>ぽ<笑><笑>かな。答えがあったんです。ほうほうほう<笑> かも。<ス><ス> ですかね、食べていいそうですよ。いや、あの次がラストです。急いでやっていきましょう。はいます、じゃん。私が最近ちょっと悩んでいることは何でしょう。難、え、う、ー、えし、ーえー、てたからさ。えー、難しいよ。ちょっと悩んでること。悩んでること、と悩んでることなんだ。ーん悩む。うーん、悩む。悩んでること。こともう一枚引いていいですか。 すごい、その今悩んでる、今悩んでる、今悩んでるんで、次のを引きたいと思います。えっ、ー、と、えー、上田さんが行ってみたい国はどこでしょう。ああ、行けるんじゃないですか、これ。ああ、これすぐかける。はい、一、えー、つずつ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー と, えー、と、じゃ、あ長いから、はい、はい、えっ、ー、と、地図でいう、えっ、ー、と。 左半分ですか？わかんもさ。わ<笑>、えっと、かる？アメリカじゃない方。い方<笑>ヨーロッパの方側。方側ですか。えー。日本あ、日本より左側ですか？あ<笑><笑>ね。次はマいけど。<笑><笑>イエス。お お, お。じゃあ。 韓国かか韓国、中国、台湾、どこまで が, がゴール？オーストラリア、ヨーロッパ。<笑><笑>え？あと二つ質問。じゃあ、えー、日本よりも上ですか？下<笑>ですか？地<笑>上<笑><笑>？地上？四分の一？いや、<笑><笑>それどイエスノーでどうやって答えれば<笑>？ 中国語。ヨーロッパ。ヨーロッパって何があるの。ヨーロッパ、イギリスとフランスとイタリアと。ドイツ、ドイツと。あとなんだ。オーストリアとかか。オーストリア。あ、そっか、オーストリア。え。え。でも上でしょう。ロシアとか。アメリカも左。アメリカは。 はい違う。右角。はい違 う,、はい、違, う違うの。えー？わかんないもんない。ヨーロッパまでが左？えずあ。今まだ出てない国。出てない。え？えー？えー？えーえーえース？スペン。なんだろスウェーデ ン, ラ ン, ドフ ン, ランド。フィンランド。ノルウェー。ロシア？ロシアは違う？ロシアはロシアは違うかな。じゃあ特別ヒント。ああ。 北北欧。北 欧, 北 欧, <笑>北欧っっってて何何があああんんののののロシアってどこあ、えー、となんだだけあれの名前つつうちオ<笑><笑><笑>、えーあノルウェーノル ノルウェー、ノルウェーが多いぞ。ノルウェーとスウェーデン多いぞ。<笑>フィンランド？フィンランド？もういぞ。スウェーデン？その三の中のどれかってことかフンン？フィンランド。三択です。バルトさん三。バルト三国？え<笑><笑>え。リットアニ。えもが終わったんだもんね。え？ちょっとどれにする？あと一つ残ってる。フィンランド。あと一。あ, あそれはノルウェーですか？ No。違う<笑>フンンフンン。フィンランドか？スウェーデン？フィンランドかスウェーデン？スウェーデン。はいはい。フィンランドかな。ではもう書くまでもない。えー、っとフィンランド。さあ答えをどうぞ。スウェーデン。 いやあの国民の幸福度が高いっていうのを知りましてそううそう行ってみたいなっていう。えー といわけで、はいえー、とこれからもアフレコどんどん進んでいきますので、うん、もっともっと仲良くなっていくように頑張ります。<笑><笑>はいというわけで以上「ミャンネーのことを知ってるか?」でした